ガスヘブンきました猫好きのドワイトくんよろしくねよろしくーああここつけたい一緒に回すぞー私は宝箱いただくわ しにくかべしたほうがいいかなダメだ全然間に合わない近場に全員いるのか近場にいるのバレてて離れないだろうから発電機で気をつろう 誰か今のうちだーナイスタイミングドワイトが肉壁してくれてそうあれなんで僕が追われてるの走る後ろ姿見られてたのか ドワイトが助けてくれた人々のために使えるように治療しとかなきゃちょっと寸止めして気ー引けるかなまずいクローデットが見つかったドワイト治療するよ そこの発電機回しても大丈夫かなあキラーがいる間違って治療しちゃったやっぱりクローデットが狙われてる 今負傷したくない捕まったかーキャンプ確定だろうし猶よ誰か持ってないかな引っ張れるなら引っ張りたいけど追いかけてこないよね 他の仲間来てるかな今誰か行けないか くれてるドワイト逃げて僕が肉壁してもダウンだけ取られてクローデットが追われるケイトナイスそのまま追うなら発電機回すおお僕が追われるクローデットが治療しきるまでは耐えたい 連れてきてないから安心してあクエンジン治療するわ僕まだ治療できないんだありがとう治療しましょうゲートありがとうドワイトがチェイス中かなゲートは開けてくれてる 小屋近付近だ。ゲートの準備できたら他の仲間も来てくれるはず。今一人で突っ込んでも、2ダウンになったらまずいからまとう。キラー小屋周りすら出てこないタイプだ。仲間も来たね。小屋横にハッチあるけど誰も鍵は持ってないか。 3人で助けられるかどうか猶予持ってる人いるなら救助任せたいけどわからないうーんあそこに立たれちゃうと一発確定だなーみんなこっちに来て。 これで三人小屋周りにいる。誰も突っ込まない。猶予持ってないか。五年半分過ぎた。人々のためにを使うのは、諦める。仲間を信じよう。 入り口からじゃダメだもっと引きつけないと今だみんなナイス救助。 担がれる。治療する集約延期。ありがとう、ごめんケイトストライク警戒終わる前に、行ってくる。一人では厳しいけど、クローデットも来てないかな頼む来てくれ。 逃げてくれドワイトああ仲間が追い出されないならチャンスはまだある。 治療が終わった<音声>猶予対策してくるならまっすぐ走ろう。 うまいこと避けてくれてるドワイトみんなありがとう。